こんにちは関東学院大学よさこいサークル北崎ですこの演舞をもちまして2021年の演舞ハクトは納めとなりますお祭りに参加できる喜びを胸にメンバー一同心を込めて踊らさせていただきます皆様お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします いざ参らん。